早めに、金券、ございましたら、引き換えていただきますように、お願いいたします。It's time. トーーケンさあ本日はですね、町は感謝祭に来ております。こちら今回ね、サンマを食べられるということで、ぜひサンマを食べたいと思います。本当はですね、もう六時半に、ここに集合だったんですよ。でもですね、ちょっと寝坊しまして。 今、行ってみましょう。な すませんはいサンマ終了してたみたいです。 サンマは無いけど何かしら食いた い, い う, うまそ軽、はいたたはい、サンマはですね、ちょっと食べれなかったんですけど、うん えー、中トロ握りに入れました今からいただきたいと思いますめちゃくちゃうまそうです。ょ中トロ握り お,、ね、お値段1500円ですやばいっし you、sure. サンマーが食べれなかったのは残念だったけど中トロうまかったんでオッケー